《今日はここから飛び出して女子を驚かせてからのマジック》つかみもばっちりあっ来た来たもうまた椅子に荷物置いてあっえっバレてるなそれに今ここにいるのがバレたら計画が台なしに うそだスマホを使って助手を部屋から出そうそして脱出フェーハテメヌドココティネブレッド。エレスマホはあっとっとそれでスマホがああ雲の糸がトランプまでそれにしても先輩がいないと本当平和だな Qué estás hablando, Alan? 先輩ってうるさいしアホだし手品できないし部員勧誘しつこいしそもそも技術部って言いながら部活じゃないし<笑>まあ<笑>不倫すぎて本人には言えないけどなあでも一つだけ褒めるとしたら ya, para qué? El daño ya está hecho. <笑>今まで先輩には恥ずかしくて言えなかったけどやっぱかわいいよなえっ<笑> 先輩がかわいいーなその急に毛もサラサラだし全体的なふかふか感やわらかいってこと好きなんだよな助手にまさか Chavales, estoy flipando, estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando de una manera impresionante. No no me hace gracia. Va, me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Esto es algo o muy bueno o muy malo. ¡Ay, j o s h c a c h i c a c h i エタティパ キ, クちょっとドキドキするようなあここドキドキ、あの、ね、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、いあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 あもしかして今日新作のテ品ナが練習したかったんですん、あそうそれもあるじゃあ次はハンカチ・消スマジック練習しよっかテクニカメンテ、m e n t e 何がで m ペロ o ¿no? でも、その時、何かアドラ、変わあ、こうやって手の中にギュギュッとしたね。あっ、パンツらこれあい、しゃあ、ひろがみせんとろん。 いうこともしかしてどこでてこんなの私のステージをしたにが <laughs> <Quiero morirme. laughs> <morirme> ¿Te cansas de estar equivocada siempre? A veces.